クワットやストレッチ頑張ってるのになかなか足が細くならないそういった方におすすめのメニューを紹介していきます足を細くするためのポイントとしてはももの裏を鍛える股関節周りの筋肉をストレッチする腹筋背筋をバランスよく鍛えるこれがポイントになります今回全部できますので一緒に頑張ってくださいはい皆さんこんにちはタートルです今回は 一つのメニューたった30秒です。動画を見ながら順番に行っていくことで確実に足痩せすることができます。足が細くならない原因はそれぞれ理由があるんですけども、今回はほとんどの方が当てはまるメニューを紹介していますので、前ももの張りが気になる、もも裏のたるみが取れない、内ももの肉が気になる、そういった方は一緒に頑張ってみましょう。それでは紹介します。まずは反り腰を解消しなければ足痩せできません。まずは腹筋を行います。 腹筋のメリットとしてはお腹を縮める力がつく腰のストレッチができるこの2つがあるんですですがこのように動いてしまうと腹筋は鍛えられても腰がストレッチできません縮めてすぐ伸ばしていては腰は緩まないので縮まったままでキープですそうすることでお腹にずっと力が入っている腰がずっと縮んだままなのでストレッチされるこの2つがメリットです 足をを90にに上げて手を前に伸ばしますこのまま体をグッと起こしたままでキープ30秒です行きましょうスタートこのままでキープですもし首疲れるよって方は頭持ってもいいですできれば手を前に伸ばしてしっかり上体を起こしてください キープ頑張ってもしね力がなくなったら一回降りてまた起き上がってキープあと少しですはいオッケーです次はももの裏をしっかり鍛えなければ内ももの肉前ももの張りが取れません足を軽く開いてもらって片足で片足を押さえて膝を曲げ伸ばしです 足を押さえる際は土踏まずで足首を押さえる感じですいきましょうスタートしっかり上の足でね持ち上がらないようにぐっと押さえてくださいももの裏が効いてればバッチリあんまりお尻がね上がらないようにしっかりお腹をへこませて 動かしてください。ああ、結構きつい。よし、オッケー。反対です。いきましょう、スタート。しっかり自分のね、足で押さえてください。しっかり、かかとをお尻につけるぐらい、最後まで。 はい、オッケー。今度は脇の下に手をついて、上体を持ち上げます。足は肩幅、これで。かかとをお尻につける感じで動かします。スタート。こういう感じです。カエル足にします。最後の最後までね、足をね、ぐっと近づけて。 これでね前腿のストレッチ腿裏のエクササイズができてますあこれはね結構きついですよね前腿硬い人はつらいよーし OK はい今度は正座から体を起こします足肩幅このまま膝を曲げていきますこういう感じです行きましょうスタートちょっと、ね バランスがいると思いますがお尻が出ないようにしっかりねもも裏を使ってください難しいよっ方は交互でもいいですできる方は両方もも裏がねあつりそう あ, あつりそうてててててあつったつったつったオッケー 今度は股関節周りのストレッチです股関節周りの筋肉が固まってしまうとどうしても足が冷えやすいむくみやすい老廃物がたまりやすいっていうのになりますんでしっかりねストレッチをしていきましょう膝を抱えて横に動かすいきましょうスタート片側30秒です横に動かす時にね少し股関節が こりってなるかもしれませんが痛い方は無理しないように痛くない方はねゴリゴリ言わせてくださいあと少しですよよーし OK それでは反対です行きましょうスタートもし、ね 手を動かしにくいよって方は内側を持って広げていいです。こういう感じで両手で行ってもいいです。今片手でやる方がねやりやすいですね。しっかり抱えて足抱えるだけでもね腰のストレッチができてます。<笑>よし、オッケー。 今度は膝を曲げて、このまま膝をパカパカね、揺らしてください。こういう感じで揺らします。いきましょう、スタートこれでね、お尻の筋肉、腰、股関節周りがね、すごい緩みます、これで。膝から下をね、楽に力で入れてください。 お腹へこますとね。腹筋もね。鍛えられますんで、腰が反れないように。<笑>ショットです。オッケー正座した状態から足をしっかり開きます。膝の後ろに足が来る。このまま前かがみになります。できるだけ足を開い前かがみになったらこっから体を起こします。こういう感じです。これで少し。 上下に揺れます行きましょうスタートこれ結構つらいんでねもし痛くなったら足の幅狭くしてもいいですいける方はねしっかり開いてこれぐらい開いて体はまっすぐですねこれでね股関節のストレッチがねすごいされますこっちはね硬い人多いと思うんでね痛いと思いますが痛かったらちょっと手ついてこういう感じで 少しですよーし OK、戻すのがねすごい辛いと思いますが、はい、今度は手前ですかかとをしっかり引き寄せてつま先持って足の力を抜いて前かがみになって足を揺らしますスタートこういう感じで足を揺らしますグーってやるのもいいんですが軽くね揺らした方が力って抜けるので、ね こよ し, よーしオッケーラストは初めに行った腹筋を軽く膝を持って体を起こして腰を丸めたままキープですさっきよりも腰のストレッチがメインになります 行きましょう。スタート。こういう感じでキック。難しい方はもう俺でもいいです。しっかり体を引き寄せて。腰をしっかり丸めて伸ばしてください。腰のね、ストレッチをしないとね。なかなかね反り腰改善しないんで。足痩せしにくいです。しっかり腰を丸めて。 よーしし、OK、お疲れ様でしたスクワットなしの足痩せメニューです毎日見ながら行うことで反り腰の解消前ももの張り股関節周りの柔軟性そういったのが身について早く足が細くなります動画を見ながら何度もやってください頑張ってやったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください各種で SNS もやってますんで説明欄から見てもらってリンクもフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました